負けないぞ、阿蘇を合言葉に、昨年から実施しているものです。一昨年までは、阿蘇体育館駐車場一帯で祭りを行っていましたが熊本地震で体育館の敷地内に仮設住宅が建設され昨年から規模を縮小して商店街に移し商店街600メートルを歩行者天国にして行っています。祭りでは、 市内の企業や市商工会員など47店舗が76の販売ブースに食べ物や飲み物を出店したほかヤギや犬など小動物と触れ合える移動動物園もあり子どもたちは馬に乗ったり犬を触ったりしていまましし、しした。ま、た、佐藤市長も駆けつけ、つおなじみのの歌でで歓迎しの夏を楽しんでくださいと挨拶しました。 さらに広場には特設のプロレスリングが設けられ復興応援イベントとして九州プロレスによるタッグマッチなどがあり迫力ある技が繰り出されるたびに大きな歓声が上がっていました祭りの最後にはフィナーレとして2000発の花火が阿蘇市の夜空を彩りました